情報科学類プログラミングチャレンジ第2週第2部アレイ皆さんこのビデオではあのアレイのデータ構造についてお話ししますまあもう結構プログラミングに慣れてる方はこのビデオがいろいろなもうこれを見たことあると出てくると思いますがまあぜひ見てくださいあのもうしてる部分場所はどんどん次々飛べばと思います まあ、でもまあ、なんかこれを見たことない人もいると思いますので、まあその人たちはぜひ一緒にこれを勉強しましょう。まあ、あの、プログラ、競技プログラミングとかでは、まあほとんどのデータ、ほとんどのデータ構造は A で済みます。ですね。まあ A あはすごいあと簡単ですが、でもいろいろなメリットがあります。ですね。メリットはまあほとどの言語でも、あの、実装しやすいし、 えっと、まあ、マニピュレートも、なんかその変更することもしやすいですね。全部消したりとか、あの、大きくしたりとか、小さくしたりとか、ソートしたりとか、まあ、どの言語でもそれをするための関数が、えっと、ライバリがあります。で、えっと、ランダムアクセスができますので、いろいろなアオゴリスムでランダムアクセスを使って、えっと、まあ、あと、早くなります。ですね。まあ、ポイントが必要なときですね。 あのポイントが必要なときに2つのアレイを使うことができます。データアレイとインデックスアレイすね。インデックスアレイやポイントですね。なんか、となります。もち、なお、あのもちろん、デメリットもあります。アレイが使えそう、使えないときはっていうことが、なんか、真ん中にデータを増やさないといけないですね。あの、基本的なアレイがサイズが固定ですので、あの、 データのアレイの中にアイテムを増やしたいときだとデータを使えないときですので、このときはキー構造のようなデ ー, タをデータ構造を使いたいですね。これはこの授業の最後のフィードでキー構造データ構造の一つの例を挙げます。まず C++ のアレイを復習しましょう。 ですね。シープラプラのアレイが、まあ、ベクターの、えー、とヘアだからを使います。で、正規化。で、こんな感じで正規化できます。これ見てるとりに、なんか、サイズ5のアレイを正規化してるんですけど、なんか、777だけを設定してます。経過は777の00となります。あと、なんか、んと、まあ、サイズが相当大きい例を正規化したいときだと、このビューダー、 コンストラクターを使うことができますベクターのえっとサイズ5で内容が5なので 5×5 が出てきます。ですね、ちなみに、アレイはこれをアレイとベクターを両方使います。これはアレイですよね。なんかイントの5。で、これはベクター。これはクラスベクターとこれはなんか基本的なアレイ。両方混ぜる時もあります。ですね、だけど、アレイとベクターの違いもあります。 ですね。アレイの場合だと、あのこのアレイがサイズ5であのアクセスしてみました、えっと、作りましたが、えっと、独名のインデックスをアクセスしてみると、ランタイムエラーになります。でも逆に、ベクターの場合ですとあの、まだアクセスしてないインデックスをアクセスしてみる と, あと、うんまあ、あとそのベクターが大きくなります。ですね。これはね、あの、 まあ、便利なときもあるんですけど、逆に見にくいバグが入っている可能性がありますので、気をつけてください。ですね。ま あ, あ、れを大きくさせるときだと、このパッシュバックという関数がありますので、パッシュバックを入れると、アレを1個増やせます。ですね。よく、ランタイムエラーが、ジャッジでランタイムエラーが出てくるときだと、まずが、えっと、インデックスアウトアフレンジとかになってないかプログラムを確認してみてください。 で、アレとかベクターを正規化するときにどうやって正規化するのか。よく、まずプログラムのループの中に、まずアレを全て0に設定したい。ですね。で、えっ、ー、と、C++ の場合だと、まあ、いくつかの方法があります。これはまあ結構 C が C から、C から書いてる人はこの方法をよく使うんですよね。メ m s e t アレイと、値と、サイズですね。 で、えっ、ー、と、C++ っぽいな方法がこのフィールですね。フィールが begin と end。最初のインデックスと最後のインデックスを設定して、で、内容を入れます。で、次は for loop ですね。まず、あまりそんなに言語のライブラリーを勉強してない人は、まあ、for loop で全てをゼロしてます。なんか1 万, インデインデ1万サイズのアレンをゼロしてます。で、最後は、えっ、ー、と、これもあります。assign。 っていう関数があります。アサインが、えっと、すべてをゼロにすることですね。で、なんか最初に、プログラムの最初にあれを初期加速したいときだと、どれが早いですかね。これは、まあ、1万回ぐらい発したときに、まあ、この、こういうふうな感じの結果です。あの、コンパイラー設定によっては、まあ、もちろん変わります。ですね。<笑>メ m セットの場合だと、コンパイラーの最適化をしないと、まあ、一番早いですけど、 でも、コンパイラー最適化した後に、ほとんどまあ同じ速スになります。まあ、これは、このコンパイラーの最適化の素晴らしさということが感じられますですね。あの、ジャージュの場合だと、確かに、うんとこれを見ると、ジャージ e は O2 を使ってます。ですね。O3 を使ってない。O2 だけを使ってますので、まあ、O2 が、なんかちょっとこれを試さないといけないですね。 まあでもある程度なんかそんなにこの最初の3つをあまり変更しないけどまあどちらかというとなんかメムセットとかを使ってみてくださいじゃああとアレでなんかアレで何ができるかっていうともちろんデータを保存するだけじゃなくてアレのインデックスでいろいろな問題を解くことができますね 例えば、なんかこういう、この問題を見てみましょう。Vit Family。Vit Family の問題をまとめると、Vit っていう人が、えっ、ー、と、まあ、移動、移動する予定です。で、家族がある道で住んでいますので、まあ、彼が、なんかできるだけ家族の近い方で住みたいですね。で、入力はこんな感じです。なんか家族が住んでいる。 えっ、ー、と、バンチの数字ですね。例えば、えっ、ー、と、A さんが10に住んでいます。B さんが20に住んでいます。で、っていうことですね。で、出力が、えっ、ー、と、10種の部屋番号が、なんかその、家族からの距離を、えっ、ー、と、最低、なんかミニマルする10種。例えば、この場合だと10で、えっ、ー、と、引っ越しすると、まあ、A さんからの距離がゼロ b さんからの距離が10ですね。10-20 は10。c さんからの距離が0。えっと、まあ e さんの距離が30。で、これ全部足すと275。で、40で済むと265。20で済むと225。ですので、この3つの中で、えっと、まあ、ベストが20なんですけど、まあ、他の数字、もっと小さいな数字があるかもしれないですね。じゃあ、えっと、 この問題はどうやって解けますかこれちょっと見ると、まず、えっと、単純な考え方考えると、まあ、あと、1、2、3、4、全部試してみて、スコアを計算して、一番、えっと、小さいなスコアを出力する。まあ、それはもちろん正しい答えが出るんですが、すごい遅になるので、もっと早い方法があります。それはね、あの、アレイを使うと、まあ、 結構あの簡単にこの問題が解けられます。まあ実は、えっと、少し考えると、この問題を認めているのは、えっと、さっきの値の、えっと、ミ, ュ ミ, ュミディアンですね、中央値をなんか探しています。中央値を計算してくださいという問題ですね。中央値を計算すると、まあアレイでとても簡単ですね。入力はすべてアレイに入れて、で、えっと、そうとして、アレイをそうとすると、中央値が ソートされたアレイの真ん中のエディクスとなります。なので、前のスライドの課題を特には、この授業で解けられますですね。あのまあ、アレイを作って、で、入力はすべてアレイに入れて、で、ソートして。これはなんかあの C++ のアオグリスムのソートです。ですね。ソートアレイとアレイ。これはなんか、アレイの最初のアドレスと最後のアドレスです。 で、そうとした後に、えっ、ー、と、真、ま、ん中のインデックスを探して、もちろん、インデックスが even の場合だと、これは、まあ、えっと、起動かもしれないかもしれないので、インデックスが、えっと、グースの場合だと、もう少しプログラムが複数、えっと、まあ、ここは条件を入れないといけないのですが、まあ、こんな感じです。ですね。まあ、あの、前回の問題だと、そうとして中央値を計算しました。 実は、アレイをソーとして、いろいろな問題を解くことができます。例えば、えっと、最大の n 値を見つけたいときですね。なんか、この値の中から最大の10を見つ け,、えっと、見つけたいときだと、ソーとして、まあ、後ろから、えっと、10のインデックスを、えっと、出てきます。ですね。あと、なんか、重複している値、なんか、ダプリケートしている値、それもソーとして、 O f N で走ると、あの、同じ値が、アプリケータ値は隣同士なのですごいなんと見つかりやすくなります。あと、微分探索。微分探索は来週の授業で長く、あと結構話しますので、その時に説明します。あとはなんか他のアオグリスムのデータの前処理がデータをソートすることがあります。なので、あれをソートするのも、まあ自分の言語で、あれのソート方法はぜひ覚えておいてください。 あの、あと、えっ、ー、と、まあ、ソート、C++ の場合だと、ソートがアオゴリスムで使いま す, すね。インクルードアオゴリスム。前もソートを見ましたんですけど、あと、微分探索もあります。なので、まあ、まず入力して、t を入力して、vector に pushback して、で、ソートはま、前のソート、vbegin と vend ですね。で、微分探索だと、この lower bound と upper bound の関数を使います。 ローアバウンドが Vbegin と Vend の間に探索している値のインデックスを返します。アッ p e r b o が Vbegin と Vend の間に探索している値のインデックスを返します。ロー・バウンドとアップバウンドの違いがその値の上のなんか最大のインデックスと最初のインデックスが出てきます。ぜひ試してみてください。 あとは、なんか、ソートするときに、まあ、数字をソートするときだと、ソートだけで終わるんですけど、なんか、あと、もう少し複雑なソート方法。例えば、えっ、ー、と、まあ、数字のペアをソートするときとか、それとも、なんか、その、ポイントとか、あとに、えっ、ー、と、ストリングで特別なソートするときだと、まあ、こういうふうなコンパレーション関数を作ることができます。ですね。このコンパレーション関数が、 ブルを返してですね。で、えっ、ー、と、A と B があって、A が、えっ、ー、と、あ、このブルじゃなくてイントですよね。これちょっと間違えてますよね。あ、すいません、ブルですね。だから、あと、A が B より大きければ、true を返します。A が B より小さければ、false を返します。で、こうすると、なんか、s o r をコンポ入れてすると、 あの、まあ、特、なんかその、独特の相当することができます。はい。じゃあ、このビデオはここまでです。次回のビデオは、えっ、ー、と、まあ、キコゾ計のデータ構造についてを紹介します。皆さんありがとうございました。